はい、ということで、今回もニューポケモンスナップのリクエストをやっていきます。と、はいうことで、前回まででやっと10回が、ね、終, わりまして終わりまして、今日今回から2編、イアショトをやっていきます。今現状で、えー、まだ達成されていないクエストが、ビーチの昼だとージーロビーチ、の打ち岩で山の中返り、3ミリ並んで何<笑>に来ものの4つです。はいただまだレベルが、ね、マックスじゃないから、またこれから増えるかもしれない。 はい、はい、じゃあ最初にどうぞる よ,、うん、知ってるかなよしじゃあ行ってきまーす<笑>キャモメの宙返りは海の方から飛んでくるキャモメを音楽鳴らすと宙返りするからそれを撮影するだけ、はい、どこだあ来た来たえ撮ったえったかな多分ん はいえー、砂に潜むもの、はい、分岐ルートを左に行きこの辺だっけもうちょい先に分岐するでしょたら水中にオクタン入いるじゃんうんあーいたねえ分岐にる水中にいるオクタ単に向かってサー チ, サーチ を無視して。うんアーチすると地中からマッキュが出てくるでそのマッキュの上にフワリングを投げてフワリングを当てるのマッキュになる、ね、じゃあ上にもっと上もっと上いっぱいいっぱいいっぱいやってとりあえず沈むでしょ 当てるのよ、うん、当たってな い, 沈, 当ってない沈んで当て る, 当 た, てる当たってないよっ当たった、えー、電気を発生したら撮影 あ, あそれあこっちっマッキューだと思うけどよいしょー三、はい、匹並んでの攻略です 3匹並んでの攻略は手前にいるナッシーと奥にいるナッシーをリンゴで寝ている真ん中のナッシーのところまでおびき寄せますしたら自然と2人とも寝るのでこの3匹並んで寝ている様子を撮るのみです8回目ぐらいです説明するのも8回目ぐらいです寝るか今度は。 どうだろうはいはいそれでは波打ち際での攻略を今からしていきたいと思いますはいでそう一番最後にいるピカチュウを末拠まで誘導させます手前に波打ち際のところにいる末拠までフワリンごでいい、ね、そしたら、はい マッキョに乗るので、マッキョに乗って、波乗りしているピカチュウを取ります。ちょっと誘導がね、難しいんだよね。あのマッキョいや、手前のあのマッキョ。うん。ピカチュウうん。ピカチュウ できるあれで終わりそうで終わりだしたですそうもうね新しいの出なかったのでこれから夜をやっていきたいと思います 夜, 夜のねこれがないリクエストはあ、やっぱり間違えちゃうでのスキの い, いかちょっとしはいはい、はいはい、まず サブネイクの宿敵との出会いの攻略です。まず遠くにいるアシュレーヌにイルミナーオーバー当てましょう。頑張ってね。どこにいるの？遠くのいるアシュレーヌ。入っていた？入った。ないいよ。そしたらね、サブネイクがね、海辺にあるヤシの木を過ぎるまでにサブネイクにサブネイク。 うん当当たったよ当たたっっよそしたらねサングースそうサングースにいるあのー、どっちあいいんだそしたらもうハブネークにリンゴを当てて呼び出すこうやってうん呼ぶ ん, 呼ぶんだってこってそしたらねもう右側ではですねあった。 待ち構えてんだってザングースが お, おいどれどっちを取るのハブネークハブネークを取るんだけどザングースも取ればお塩のザングースが取れますおこの間に行くのあっあらはあはははあよけんじゃないさすがにそれはああああああい。あすあああああ 押したいメスだって行けんがになんで負けんがに関係の。なんなんだ負けんガにはい悪いもっともっと大きくえっとね負けんがには砂バーまで誘導させるフワリンゴでどのマケンガニ手前にいる これうん砂場、うん、まで誘導させておっいった、はあはあ、そしたらあっった行ったなんか行ったそしたら寝るんだって寝ちゃうんだけどたまた起きるから起きたら45回大きくするからその大きくなった砂場を。 二。三。四。と っ, <笑>っとけ。おわ、でかいー。<笑>でかいです。取<笑>れましたね、これは。やらない。ああ、すごい。それが最大なんだ、四五回。 やっぱり間違えちゃう。ふわりんごで、まけんかをナッシーのもとへ誘導させてください。はい、何回言ったらわかるんですかだって誘導しないでそしたら、2匹がかけっこするから、それを撮影させてください。はい、もうどんどん投げて、どんどん奥に奥に。ナッシーも起こしちゃっていいんじゃないの おいったんじゃないいけいけ何をするの投げた起き<笑>たあなし激おこ<笑>取ってないよなし<笑>を主役にして今、はい、したえなんでもっと取っていいよああんな奥に。 どっちも主役にしたよふとした仕草、はい、危ねーくに狙われている奥さんがこの先にいるので、はい、クリスタフラワーを光らせて助けましょう、はい、その助けた瞬間というか霜、はいね、を吐いた瞬間ね星四の写真です、はい、で、今回のミッションはその冊 積み後、頭をかいかいするのを撮る。か、はいかい、これかこれじゃないかな、ま、たはい。はい、はい。<笑>ああ、いけましたか。た羽ばたく用具。はい。飛び跳ねたピンク色の蛍光を撮影する。はい。そのためには、うん、オクタンの近くの砂場を起こしてあげて、はい オクタンがびっくりする、うん、そして走るこの走った瞬間蛍光が飛び跳ねるから取れたう取れた取れたぞ取れたのかそうなのか多分取れたでしょ う, しょうはい何やるの頑張ってえっとね月夜のマーイーカを撮影しますこれはね、結構難しい なかなかな難易度が高いですよ。い い, いいよー。あうまい。う, ん、うまいなー。上手です。あら。あ。取られちゃいましたね。違う。 メ ス, メスがかけられちゃったとりあえずもう準備してください何を前に向いてくださいあそこの手前にいるマイイカ2匹にフワリングを食べさせますリクどこかなリクに 上, がる上がります<笑>食べるかな 食べさせて2匹こっちにもいるよ食べ た, 食 べ, た食べて食べてどこ行くの食べたよし食べてそしたらもうます前見て前前です見るのはでその崖を越えた先にもいるから食べさせます前いいか 右側にいます。これじゃない？奥は多分来たやつだから。これこれこれ。あ。で次前向いて岩のところに。岩いらない？じゃあちょっと一上げて。うん。 じゃあ、マイイカにあげなくていいって書いてあってるそれがわかんないからこれ岩の手前ヒルマイイカに食べさせますえ え, え食べないのか沈んじゃったからかな食べたよしそしたらね岩をねえ越えた先、ね、左下にも1匹いる この岩を抑えた左下にも1匹いて前にも3匹いますそれにリンゴをあげましょうこの3匹とちょっとこの手前これこ れ, どれに3匹3匹3匹3匹1上げて3匹食えし食べて 全然食べてないようんあと1匹食べてーあともう1匹お食べた食べてよしそしたら前向いて5匹か4匹集まってたらお五五 5, 5いるよ あ, そんかあと1匹か2匹集まってきたら音楽流して あ, あ音楽来たよしそしたら音楽流して飛び上がった瞬間五5人揃ったらはい あ, あ反応したよあよあっんかやりそうじゃないもう1回あなんか来るよ もうやんないの<笑>飛び上がるのは一瞬なので連続撮影がおすすめです。さあ撮れたでしょうか